こんにちは、阿波田洋介です。今日は筆の種類と使い方、洗い方についてお話ししたいと思います。Facebook でコメントをいただいてこの話題を話そうと思ったんですが、私は道具とかテクニックにあんまりこだわりがなくて、面倒くさいことが嫌いなので、テクニックもなるべく簡単でシンプルになるように。 研究しながらやってなのでもしかするとこういうテクニックの方が分かりやすいっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思うのでこ の, この説明をします先に筆の種類なんですけど今私がよく使うのがこういう平べったい筆ですね大きいの小さいのあるんですけど毛もいろんななんかの動物の毛とかあるみたいなんですけど私はナイロンのこういうのナイロンが好きです ちょっと硬めのものが結構好きでちょっと節があるやつ絵の具はあんまり薄めないで塗るので硬めの絵の具を塗るときはある程度筆の方が負けちゃうので硬い筆にしてるんですけどこれは今硬い筆を使っていますが絵の具をこんな感じでつけて塗っていくんですけど筆が硬いので絵の具があ伸びていきます。柔らかい筆だと絵の具が 伸びないで、あの筆の方が負けちゃうんですよね。で、端の方とかの綺麗にスーっと引きたい時は、筆先でちょっと筆先尖らせて、筆の先の方でスーっとシャープな線、線というかあのシャープに塗っていきます。筆の使い方で、Facebook でコメントをいただいた方からの質問なんですけど。 ななんとなく太いい筆筆を使っっててますすこういうんですねどのぐらい太いのか分かんないですけど単調だから細い筆も使い始めたらぶれてまっすぐ描けないということなんですけどちょっとやってみましょう筆の毛先がこういうふうに広がっている感じが分かるでしょうかこのこんな感じですね絵の具をつけて毛先がパサパサの毛先が 細くなっているのが分か線とく先端でこうやって一回こうちょっとプッと押してスーッてやるとここがシャープな線がこう見えると思うんですけど引くことができます平べったい筆もそうなんですけど丸い筆ですねその毛先がパサパサパサって広がっていると分かると思うんですけどこれも。 絵の具をつけて先が多少まとまっているのがさっきとご違いですね隣と比べると先端がとかっていうのが分かると思います私はこうやって回しながらこうやってで先端でやれば細い線になりますし力をこうやって加えると太くなりますまあ当たり前というのは当たり前ですけどね力が加わった方が すーっと行く人はいるんでしけどスーッと細く毛先で描くときは私の場合はちょっとゆるい絵の具でやった方がスムーズに。 スムーズに立つことができます。絵の具をパレットの上で混ぜるときはパレットナイフで混ぜた方がいいと思います。筆とかでこういうふうに混ぜると筆に絵の具がいっぱい付 き, 付きすぎてしまうんですよね。 で細い筆で細く描こうと思ったら水をちょっと多めに入れてで筆の先っぽの方にだけ絵の具をつけて先筆の先の方ですーっと描けると割とまっすぐな線が描けると思います。でまっすぐな線スーっとあの一発で綺麗に引けなかったらあのペトペトペトペ ト, ペトあの何回か鉛筆で描くみたいな感じで。 あの何回かに分けて書いてもいいとは思いますけどねで大きな平筆なんですけど大きい筆筆はやっぱり大きい部分にザーッと塗る時に有効だと思います当たり前なんですけどねで小さい部分は細い筆でやった方が早かったりもしますそれもまあ当たり前ですけどねで硬い筆でこういうふうに塗った方が 薄く塗れるので絵の具の具節約にもなりますバケツで筆をぐちゃぐちゃってやる前にタオルでこうやって絵の具を拭き取ってからゆすいだ方が絵の具が簡単に落ちるし水の汚れもそれほど軽減できます。で今細かい部分を細い筆で塗ってるんですけどちょっとシュッて線を引きたい時はさっきも言ったんですけど 筆先の方を使って塗塗るるとると綺麗にれ思いますで。筆の先っぽなんですが絵の具をつけた形であの筆ってパーって開いてるじゃないですかそれを絵の具で固めるような感じで先を尖らせるって感じですかねそれでスーって引いた方が綺麗に描けます。 でこの魚の尻尾みたいな形の筆なんですけどこれの使い方をちょっと検索したんですが乾く前の絵の具に も, もう一色足してって色を混ぜるために使うということが書いてありました。で今ちょっとやってるんですけどまあこんな感じですね。この筆を学校で買ったんですけどあんまり最初使い方分かんなくて。 なんか適当に使っててもう今ではもう全然使わなくなったんですけどまあこうやって使うそうです。でなんか今だんだんなんか適当にやってるんですけどなんか新たな使い方を試していますがなんか面白いなこれ。なんか使い方って決まりきってなくてなんか。 いいい試してみるるとと面白い発見もこんんななな感じじでできるんじゃないかなと思います 筆, を筆はアクリル絵の具を使う時はアクリル絵の具用とか油彩とアクリル絵の具用とかってあるんですけど画材屋さん行くと油彩絵の具用とか水彩絵の具用とか書いてあるんで。 アクリル絵の具の時は水彩絵の具でもいいんじゃないかと思うんですけど水彩絵の具の筆ってちょっと柔らかいのでこうやって触ってみてであの柔らかい筆も好きな人は好きかもしれないんで私はいろいろ試してこれ硬いのがいいなって最終的になったんですけど柔らかい筆と硬い筆最初もし最初に筆を揃えるという時は両方試してみた方がいいかもしれないですね。それからパレットなんですけど 何ででもいいと思うんですけど、私はガラスのパレットを使っていてであの乾いた後にこうやってスーッと掃除ができるので気に入って使っています。これはホームセンターとかで売ってるペンキを剥がすすやつですね。それからこれからグラデーションをつけるんですけどさっきの魚の尻尾みたいな筆じゃなくてもこんな感じでつけることもできます。 軽くこんな感じで濃い絵の具が乾く前に薄い絵の具でのせ色を混ぜていきます絵の具をちょっと拭き取って筆のついた絵の具の量を調節してちょっと薄めていってこんな感じでしていってで隣の方に絵の具をつけて絵の具すごい少量なんですねこれついてるのでちょっと伸ばして。 感じでグラデーションをつけていきます。これから細い線を引いていこうと思うんですが、筆先に。絵の具をちょこっとつけて。で、筆先は立てた状態でで絵の具をつけた。筆先はあの筆先を尖らせて、それで線を引いていきます。絵の具はちょっと水を多めにして。 柔らかくあの水っぽい絵の具を使うと細い線は引きやすいですでペタペタ塗るときは割と濃い目のを使うんですが今細い平筆を使ってで割と濃い絵の具をペトペトつけていっていますで私のテクニックは最初にも言ったようにすごくシンプルであの わかりやすいと思うんですけどでもあの人によってやりやすいとかやりにくいっていうのは違うのでいろいろ試してみて自分でやりやすいやりりすすいいいい方を見つけるのが一番いいと思います筆は高いのと安いのがあるんですけど私割と安めのものを買っていて私はイベントとかで使っている筆別々にちょっと持ち運ぶような筆があるんですけど。 100均で買った筆で、なんかナイロンなんですけど、割と使いやすくて、全然困らないす。ごい細いのと、今日太めのやつは、飾り屋さんに買ったんですけど、ちょっと予算に問題があったりしたら、100均でとりあえず買って、こういう道具って、高いの理由があったりして、安いのと高いの両方使ってみて、違いを理解するっていうのもいいかもしれないですね。 そろそろ仕上げに入ってきてますが細い筆を使って先を立てて柔らかい水で溶いた絵の具でスーっと引いています最後なんでもうしっかり濃い色を使ってカチッと決めていますここに水を入れて洗うときなんですけど一個だけこの綺麗な水を あの一つだけ残すすようにしていますなぜならこうやって水を飲むのでなな水水ををけととかいの飲んじゃうんです、ね、この絵自体はまだ終わってないんですけどこの猫はまあこんな感じで完成したんですけどそれぞれの筆の使い方ってあるのかもしれないんですけどまあいろいろやってみると新しい筆の使い方も発見できて面白いんじゃないかと思います。 さてて今度は筆を洗っていこうと思いますこ う, いうふうにやってさて水道で洗っていきますお湯の方がいいですって言ったらお湯がなかったらしょうがないんですけどあそれでせはなんは何でもいいんですけどこういうふうにやって石鹸でこうやって。 学校で洗い方を教わったんですけど、教わったそばから、どんな風に教わったのか忘れちゃったんですけど、私は、あの、こうやって石鹸で、こうやって手の、手にこうやってやって、で、あの、筆だと泡が立つので、その、最初から泡のやつじゃなくても、こうやって泡になるので、こうやって軽く、で、手のひらでこうやってやって、で、 流します。お湯が出ればその方がいいんですけど、お湯じゃないときは水でしょうがないから洗いますけど、お湯の方がよく落ちます。Facebook のコメントにあったんですけど、うっかりしてアクリル絵の具が乾いてしまった時の洗い方に困っていますなんですけど。 アクリル絵の具は乾かささないいようにしてください使ったらその辺に置かないで必ずやるようにしてください私もやったことがないわけじゃないんですけどちょっとやりたくなかったんですけどあんまり使ってない筆を1本ちょっとアクリルさっきつけて固めておいたんですけどこういうふうにやってやるとアクリルは爪でやると剥がれていきます で、大したことなければそれでいいんですけど取れちゃいましたほらあとはなんかこれも検索したんですけど筆を洗う木があるんですけどそこに一晩つけといてサランラップを巻いておいて次の日流して洗うって書いてありましたなんかクリーナーなんですけど私は油彩絵の具に使った筆を これで洗うんです洗ってるんですけどなんかこれアクリル絵の具とか水彩絵の具も洗あの使ってもいいって書いてあるのでこの液を染みさせて一晩つけておいてそれで次の日こうやって石鹸で洗うときれいになるはずですアクリルとかガチガチになっちゃうと落ちるか分かんないんですけどなるべくあの 使ってあの絵の具がついた状態で放置しないようにバケツにロボって入れる習慣をつけた方がいいと思いますこれで洗う場合なんですけどあのつけ置きの場合は一晩以上つけないでくださいって書いてありますけどいろんなのがあると思うんで例えばこれとかこういうのを使うと筆が綺麗になるんじゃないかなって思いますでさっき言ったアクリルが乾いちゃった場合なんですけど アクリルって水に濡がすと途端に剥がれやすくなるのであのもう結構落ちましたねこれで。であの流水でもったいないと思ったらなんか水をお湯を張ってこってお湯の中でこうやってやってもいいかもしれないですね。 結構きれいあの全部落ちました。<笑>でもう一つあのシンクに絵の具の水を流すとこのシンクがすごい汚れるんですけど流した時点でスポンジとか で, 点でこうやって洗っちゃうといいと思います。そうしないとあの なかなか落ちないんで で, でも結構これクレンザーとかこ の, このたわしとかでゴシゴシゴシゴシ洗ってあのここまで綺麗になったんですねすごい前まで汚れてたんですよこれというわけでアカデミックなビデオ2回目なんですけどテクニックとか道具とか本当見てて分かったようにあんまりこだわらないんで本当簡単なことしか でできないです逆に簡 単, な簡単に説明するみたいなのができるのでもしこういうのってほしいっていうのがあったら是非コメントをいただけるとありがたいですまたこういうビデオを作ってほしいとかあったら高評価とかをいただけると参考になるのでそれもありがたいですというわけで今日は最後までご覧いただきありがとうございましたまた次回お目にかかりましょうさようなら